こんばんは、近藤隆です。今日は僕が読んだ本の中で面白かった本トップ10を紹介したいと思います。まあ、中学の時は結構本読んでたね。それじゃあ行ってみましょう。第10位は、カズヌタニのナウシカの漫画版です。カズヌタニのナウシカって言ったら映画版がかなり有名なんですけど、ま、あこの漫画版を読めば映画版は劣化版だなって思うと思います。この漫画って絵がすごくいいんですよね。最近のイラストレーターの絵よりも、まあ、僕はこっちの絵の方が好きです。 第9位は村上龍さんのエッセイシリーズです。代表作とかは賢者は幸福ではなく信頼を選ぶとかです。村上龍さんっていうと、まあ小説とかで有名なんですけど、まあ代表作は5分後の世界とかですね。僕は村上龍さんの作品をエッセイシリーズの方が面白いと思っています。このエッセイの中で若者に興味がない、興味がないって多分10回ぐらい繰り返してずっと作品中で言ってるんですよね。そこまで行くと興味があるんじゃないかとか思っちゃいます。第8位は星新一のエッセイシリーズです。代表作は まぐれ性のメモととかか進化したササルとかがあります星について言ったら、ショートショートってすごい有名なんですけど、短編小説としては、まあ僕はオ変ヘンリーの方が面白いと思ってます、うん。ショートショートの価値で昔あったことを語られるってのは結構面白いです。あとなんかさらっとその3億円事件のことが書いてあったり、うんまあ、時代を感じる作品ですね。<笑>第7位は、ベルヌの地底旅行です。この作品はまあ 道道中の王道を行く冒険ものです特にこう、考えさせられる文っていうのはないんですけど、読んでて単純に面白い作品です。これに似た作品に80日間、世界一周とかあります。まあ、僕はちょっと読んで飽きたんですけど。六位は我が闘争です。といっても作者はヒトラーじゃなくて、ホリエモンです。この作品は、あちょっと。まあこの作品は、ホリエモンの、 今までの昭和が書いてるんですけど、結構面白い人生を送ってるんで、読む価値は十分あると思います。あと僕はこの本読んで、どんな仕事がいい仕事だかっていう価値観がだいぶ変わったと思います。 第5位は冷たい校舎の時は止まるです。作者は辻村瑞希さんですね。この本上一巻に分かれてるんですけど、まあ僕は実は下巻しか読んでません。<笑>上巻はちょっちらっとぶっこいてみたんですけど、あんまり面白くなかったんで、思うって人は下巻から読むことをお勧めします。この作品は主人公の名前が作者の名前と同じなんですよ。作者の名前をネットで検索して、その人の顔を読めながら読むと結構味わい深かったりします。まあ単純にサスペンスホラーとしてもかなりいい作品だと思います。<笑>第4位はクラークの幼少期の終わりです。 で、この作品は、うーん。特に言うことなし。で、続いては第3位です。第3位は、立花明さんのバカが多いのには理由があるっていう作品です。題名は結構どぎついんですけど、この本は不都合な真実の社会版っていう感じです。社会心理学っていう学問からこう世の中をこう見てるっていう本で、全く新しい見方ができるようになるんじゃないかなと思います。これ読んでて不快になる人も結構多いと思います。まあ僕は楽しかったんですけど。 続いて、第2位は、ヘミングウェイの武器をさらばです。まあこ、これ、内容としてはまあ、ありきたりなんですけど、一個一個の文章がこう、すごく上手いんですよね。さすがはノーベル賞受賞者といったところでしょうか。最後は、第1位の発表となります。第1位は、K、ケイリンカンのフォーカスゴールド 1A2B っていうのは嘘で、第1位は、シシ教師さんの失踪です。まあ、この本は、まあ、特に僕から言うことはありません。まあ、とにかく、いい作品なんで、一回読んでみることをお勧めします。 最後に番外編なんですけど、番外編は宮崎駿さんのシュナの旅です。で、これどうして番外編に入れたかっていうと、絵の部分がかなり上と締めてるんで、これはどっちかっついうと小説とかいうよりは、絵本に近いんで、番外編にしました。で、個人的には今まで紹介した作品の中より、まあ、一番好きな作品です。いいなと思った本があれば、ブックオフで買ってみてください。まあネットとかはちょっと高いんでおすすめしません。